はいえー、今回は「飲み水が自分で作れるのか」というテーマについて考察してみた、えー、動画になります、えー、そもそものきっかけはですね、えー、防災に関していろいろ考えてた時に、えー、と水の確保が一番重要だと、えー、知ったんですがまあたい、えー、基準としては1日1人3リットルから4リットルの水をまあ 防災という意味で言うと、3日分から4日分備蓄しておく、あるいは確保するということが大事だという事実を知ったんですが、現実、その3、4リットルの3、4日分というと、まあ、10リットルとか、まあ、16リットルとか、まあ、そのぐらいの水を確保しないといけないわけですね。えー、果たしてそれができるのかと。えー、特に、まあ、今回はあの職場における防災準備と。 防災のの備えという意味でで動画を作ってみましたので、まあ、そういう意味で言うと、あのー、まあ、職場で被災した場合に、その10リットルとか16リットルとかいう水をどうやって確保するのか、まあ、普段から持ち歩くわけにはいかないですし、えー、では、その雨水とか、川の水とか、まあ、手に入る水で飲み水が作れるのかどうかというところがそもそも気になりまして、 でそういうことをちょっと自分なりに検証したくてやってみた、まあ、実験になります。まあ、全く興味ない、持てないと思うんですけど、まあ、これは個人的な、あのー、検証ですので、まあ、興味ある方はですね、えー、ご覧いただいたらいいかなと思います。でダイソーなんかで売ってる、えー、浄水用の蛇口を調べると、大、ま、体、あ、いい活性炭を使っているものが多くて、これ100均で売っている活性炭。次にゼオライトという天然石を使っている場合。 これ100均で売ってるゼオライト。まあ、便利な時代ですね。何でも100均で売ってます。まあ、ゼオライトと活性炭両方使ってたりとか、いろいろあるんですけど、まあ、どっちにしても活性炭かゼオライト。まあ、私が思うにですね、要するにその水をきれいにするためには、えー、お物というんですかねその、えー、体に入れたくないものを取り除くために、小さい穴、その本当に小さい小さい穴ですね。えー、っと、 1ミクロンでしたっけとか、まあ、4ミクロンとか、えー、そのぐらいの、えー、大きさの穴が開いているものであれば、えー、有害な物質。例えば、動物の死体とか、糞とか尿に含まれるようなアンモニアであったりとか、えー、そういうものを、あの、川の水とか取り除くことができるというふうな意味らしいんですね。したがって、その小さい小さい穴が開いている物質、 それがこの活性炭とかまあゼオライトになるみたいですけど、まあ、そういうものをですね、あの何層か水層のようなものに入れてで、上から水を入れてやると、えー、汚れたもの、その汚物が小さい穴につかまって、それ以外の綺麗な水が下から出てくるというふうな仕組みのようなんです。まあ、いろいろまあ、 品質とかですね、えー、作り方には差はあれ大まかに言うと、えー、ろ過剤を使ってですね、えー、水をきれいにするということが基本みたいですので、まあ、今回ですねそのゼオライトとか活性炭、まあ、これを100均で売ってたものを買ってきました、まあ、本当は100均で買うのも不本意だったんですが、えーまあ、炭をですね普通に作ってそれを砕いて入れたりとかいうふうなことでもいいのかもしれませんがもう最初はですね えー、まあ、頼れるものは頼って、と言っても、所詮は100円ショップなので、安いんですけど、やってみようということで、始めた実験になります。で、最初のハードルがですね、えー、これ今やってるんですけど、その、買ってきた活性炭とかゼオライト。まあ、一部ですね、その、水槽を浄化するための、とかいう目的のものもあったんですけど、まあ、今映ってるのだったら、昆虫を買う時に入れるようなものと。 袋がいいてましたねはい、ちょっと入れ直しますけど、えー、昆虫を買う時に入れるような活性炭とか、まあ、ゼオライトに至ってはなんか魚焼きを焼く時に煙が出ないようにするとか、まあ、本来その浄水ろ過剤としての目的で売ってるものではないもので、えー、材質が同じとはいえやはりですねうまくいかないんじゃないかなという気がしてちょっとこう洗浄してるんですね。 思ったのはきれいな真水で洗ってもその水が汚れてしまうということで、えー、水をきれいにするためのろ過剤なんですけど、まあ、逆に、えー、清水を汚してしまうと最初にこのろ過剤を洗うということがですね大事なんだなとつくづく思い知りましたこれもですね、えー、水槽に入れる、えー、浄化浄水用のろ過剤なんですが 買ってきてそのまま水につけると小さい炭の粉のようなものがブワッと拡散して水を汚してしまうむしろですね真っ黒にしてしまうので良くなかったんじゃないかなと思いますということで露過剤を洗うというのは結構な、えー、ことだなとまあ真水を作るためにどれだけ真水が必要なんだろうかということで実際にあの被災した時に、えーまあ、これは実際露過剤を持ち歩こうと思っているわけではないんですけど もしですね、えー、被災した時に、ろ過剤を自分で作ろうと思えば、少なくとも、なんかその辺の砂利を拾って、えー、ペットボトルのようなものに詰めるというよりはですね、えー、川底にあって、普段水でこう、現れてるような、まあ、最低限その泥とかね、埃とかがついてないものを選ばないと、ちょっとこう、綺麗な水を得るまでに大変だなということなんかはですね、今回つくづく思いました。これはゼオライトというものを、まあ、 洗濯ネットに入れて洗ってみたんですが、まあ、やはりですね手で触ってもかなり粉がつきましたので水で洗ってみると周りについたその粉末ですねおそらく石を削った時の粉末だと思うんですけどそれがたくさんこう水 の, の中に、ね、溶け出てというか、えーまあ、水を汚してしまうような状態でしたなのでこれも、まあ、バケツをですね水を入れ替えながら3回4回きれいにですね ある程度こう水が汚れないになるようになるまではえー、洗わんとなとそもそも意味がないなということでやってますはいまあこのろ過剤を洗う上で使った真水の量以上に多くの真水がろ過できないとやった意味がないんですけどねちょっとまあ実験ということでダメ元でいろいろやってますはいなんかえ買ってきたあの洗濯ネットのねチャックが閉まらなかったので ゴムは切ってますで全ての老化剤を、まあ、一通り水で洗った後こんな風に日光で、ね、干すことによってまあ、調べるとですね日光消毒っていうんですかね、まあ、日光には大量 の, あの紫外線があります紫外線非常にねエネルギーの強い光線で、えー、まあ、いろんなものを死滅させる力がありますので日光消毒をして完全にカラカラに乾かしました で、これ、ダイソーで買ってきたプラスチックコンテナポリ容器 3.8 リットルのコック付きのものです。まあ、形からしてなんかこれがえろ過するための容器にちょうどいいなと思ったのでえ採用してみたんですけど、まあ330円で売ってるやつですね。一番下はですね、軽石です。軽石はろ過剤として売ってるわけではなくて、なんかこう鉢底、鉢の底に入れるような まあ、あの植物のですね育てる時に使うような園芸用の材料だったんですけど、まあ、軽石ということは石に小さい穴がたくさん開いてて軽くなってるわけですからまあもしかしたら何かのね、えー、ろ過剤になるのかなと思ってちょっとこう試しに入れてみたという具合になりますあの小学校とか中学校でやるようなそのろ過というか地層のね 実験なんかではよくあの大きい石小さい石砂みたいなものを混ぜてで筒状の中に水と一緒に入れて振っておくと重い石から下に沈むというふうなですねなんかこうろ過装置のようなものを作ったような記憶もある方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけどまあ発想はそれですねはいで一通り洗ったものを全て入れて上から水を1リットル入れてみました どうかなと、ちょっとドキドキをしたんですけど、まあ、やはりですね、えー、最初の1リットルは下から出てきた水は、えー、かなり、えー、濁ってまして、まあ、白っぽい感じでですね、おそらくのゼオライトのまだこう洗い残しというか、ですね、そんな粉が出てきたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、とても、えー、の飲みたいなと思うような感じではなかったですね。はいえー、1リットル入れてだ い, たい400、500cc。 の水が出てきましたので、うん、でしかも全部こう濁ってましてね、こうちょっとよく見れば分かるんですけど、白くこう濁ってる感じですよね、粉がいっぱい混ざってる感じ。もう見てすぐ分かるので、これを飲みたいとは、まあ、どう考えても思えないですよね、あのお腹痛くなりそうな感じじゃないかなと思うんです。で、これあのペットボトルがですね、1リットル入りのペットボトルを使ってるんですけど、2リットル目。 えー、入れましてでまた水を出しましてでまた今度これ3リットル目ですかね、えー、全部入れましてまた水を出しましてでもだんだん面倒くさくなってきたんでもう4リットル目は下から溜めずにもバケツに直接出す感じで、えー、こんな風に上から入れまして1リットルの水を入れてもですねすぐには蛇口から出てこないんですね 蛇口をあの回線しししててて開けっぱなしにしててもちょっと時間経ってから出るような感じ。で5リットル目にして、ようやくですね、あなんか綺麗だなっていう感じだったので、あの口に入れて、まあ、ちょっと味というか、舌触りというか、ちょっとこうね、感触を味わってみたんですけど、もう全然この段階ではですね、あ, あ普通の水じゃんと、えー。5リットル目にして、ようやく、まあ多分飲んでも大丈夫なんじゃないかなっていう 感じっていうんですか、ね、まあ口に入れても違いがわからないような状態になりました。ということで次回これを使って雨水に挑戦したいと思います。